おはようございます。六代目です。昨日はですね、福岡の方にちょっと畳屋さんのお勉強に行っておりまして、いつも私たちは早めに行って、ランチを何食おうかと言っているんですが、昨日はですね、あの、まあ、前も一度行ったんですけど、吉塚駅のすぐ近くにある、赤鬼というお好み焼き屋さんに行ってきました。そこのお好み焼き、とても美味しいです。 美味しいですがまずはこの写真をご覧ください、えー、手前のが私が頼んだ普通のサイズ麺入りのお好み焼き奥にちょっと小高い目玉焼きが見えてますけどそっちが大盛りになります普通サイズで結構お腹いっぱいになるので大盛りはまあ普段からよく食べる人が頼むべきだと思います私は前回も言ってましたので つ森で言っておきましたここですねあの福岡の私の知り合いの畳屋さんがここの大将かなんかとお友達らしくてそこの畳屋さんのパンフレットとかも置いてあります是非ご覧くださいえー、とですね福岡の鶴田畳店そこのうくんという方がやっている畳屋さんです是非そこのパンフレットお持ち帰りくださいそれでは6代目でしたご視聴